皆さん、こんにちは。AJAX12 オンラインでイメージングデータベースに画像を登録し、画像を活用するを担当します、伊藤賀と申します。本来は、大波周一チームリーダーが講義を担当する予定でしたが、事情により、大波チームの井戸賀及び京田が本講義を担当することになりました。簡単に自己紹介をいたします。私、伊藤賀は医科学研究所にて、イメージングデータベース及びイメージングレポジトリである、 SSBD の開発と運用を行っています。教団は SSBD における生命動態向けデータフォーマットの開発などを行っております。今回はイメージングデータベースの意義、我々が開発し、運用している SSBD レポジトリ、SSBD データベースへのデータ登録方法、登録されたデータの利用方法について60分ほど解説をいたします。ハンズオンなどは含まれておりませんが、 また別の機会に解説やトレーニングなども実施していく予定です。よろしくお願いいたします。さて、a j クスオンラインに参加されている方々には自明だと思いますが、生命科学におけるイメージングの意義について再確認しておきたいと思います。権利表の技術や画像処理の技術の発展により、細胞内外の構造や生命物質の空間分布、 さらに動画やタイムラプス撮影により、それらの胴体を詳細にかつ見たまえに捉えることができるようになりました。イメージング技術は生命形状の背景にあるメカニズムを理解するために、最も重要な研究手法の一つになったと言えます。近年の生命科学分野では、最先端のイメージング技術の開発が加速しています。例えば、光シート顕微鏡。 あるいは超解像度顕微鏡。超解像顕微鏡については2014年にノーベル賞を受賞しています。あるいはクライオ電子顕微鏡。こちらも2017年にノーベル賞を受賞しています。こういった最先端のイメージング技術が開発実用化され、その開発速度も加速しています。 これらの最先端の顕微鏡技術により、従来の技術では見ることができなかった細胞内外の構造や生命物質の空間分布、それらの挙動の科学的な観測や計測が可能となってきています。近年の生命科学分野では、これらの最先端のイメージング技術が研究の競争力そのものを決定づけているといっても過言ではありません。 この状況は同時に次のような問題も顕在化させています。最先端のイメージング装置は高度な技術と知識を持つイメージング分野の研究者により手作りで開発されています。残念ながら高度な技術と知識を持つイメージング研究者は生命科学者全体の人口と比較すると極めて少数であり、このような機器にアクセスできる研究者はわずかです。我々も共同研究で大変視野の広い顕微鏡、 あるいは最先端の顕微鏡などを手作りしている研究者と共に研究をしております。また、これらを商品化した製品が地上に出たとしても、極めて高額であり、やはり危機器にアクセスできる研究者は限られるということになります。最先端のイメージング装置が研究の競争力を決定づける中で、大多数の生命科学者は、最先端イメージング技術を自らの研究に活用、アクセスできず、 研究を活用でできなないいというのは大変な損失ですこのような問題の解決策の一つとして、最先端のイメージング技術へのアクセスをオープンするとともに、最先端のイメージングデータへのアクセスをオープンすることで、機器へのアクセスは難しいが、解析や仮説検証に実力を持つ研究者の競争力を生かすという取り組みが進められています。 最先端のイメージングデータのオープンアクセス化のためのシステムが、すなわち今回紹介するイメージングデータベースです。前回の AJAX11 オンラインで広大の田村さんが、ピグシェアなどの汎用画像レポジトリの活用について紹介されていました。大変参考になります。今回はそのような汎用の画像レポジトリとイメージングデータベースがどのように違うかという背景の考え方を説明し、 実際のイメージングデータベースとして、我々の s s d d データベース、システムサイエンス・オバイオロジカル・ダイナミックス・データベースを紹介したいと思います。最先端のイメージング技術のオープンアクセス化、および最先端のイメージングデータのオープンアクセス化の課題について、グローバルな共同しているのがグローバルバイオイメージングです。 欧州のユーロバイオイメージングからボトムアップに組織化され、現在は世界中が連携をしています。主な活動として、国際的なリーダーからバイオイメージング施設の運営や研究政策、ギストレンドを学ぶ年1回の国際ワークショップ、エクスチェンジオブエクスペリエンスの開催がありますが、今年の EOE7、エクスチェンジオブエクスペリエンス7は9月14日から16日、ブルグアイのモンテビデオで開催されます。 対面での開催を予定していたようですが、COVID-19 への対応のためにハイブリッドの開催となったようです。その他にも特定のテーマに関する議論や国際的な協力関係を構築するためのテーマを絞った会議や作業部会の開催。バイオイメージング施設の管理職や技術職のスタッフの研修、あるいはバイオイメージング施設のスタッフが海外の精神的な施設から学ぶことを可能としたスタッフシャドリングプログラムなどの実施を主催しております。 日本国内では ABIS 先端バイオイメージング支援プラットフォームがグローバルバイオイメージングの活動を行っています。皆さんご存知のように ABIS は全国の研究者向けに先端バイオイメージング技術の教養とデータ解析を支援する組織です。一方でバイオイメージングデータのオープンアクセス化は ABIS ではなく JSTNBDC が担当しています。 本講義を実施予定でした大波チームリーダーが ABIS の運営委員を務めており、かつまた本講義で紹介するバイオイメージングデータベース SSBD データベースを NBDC のプロジェクトとして運営していることから、日本のバイオイメージングデータの担当者として大波チームリーダーがグローバルバイオイメージングに積極的に参加をしております。なお、本年度2022年度より ABIS によるバイオイメージングデータの共有支援を 大波チームリーダー中心となって行う予定でありますが、実際に私、糸がが現在共有システムのシステムインテグレーションを行っているということになります。グローバルバイオイメージングのイメージデータ作業部会において、バイオイメージングのオープン化についての議論が進められています。大波チームリーダーは共同座長として参加しております。 この内容は主にデータフォーマットの標準化、国際的な共公共データレポジトリの整備、取得から公開までのデータの管理、データ解析情報の管理などに多岐にわたっております。これらのトピックはイメージングデータベースにとって重要な側面となりますので、いくつかを詳しく説明したいと思います。なお、前回のエクスチェンジ・オブ・エクスペリエンス6ですね。これは ABIS エミス主催で岡崎で行われる予定だったんですが、COVID-19 の影響によりオンラインに変更されました。これ参加者のスクリーンショットですが、ここら辺に大波さんが、ここら辺に私がいるということになっております。このように、えっと、e い, よいよに参加しております。 この作業部会や関連の研究については、Nature m e t h o d s 2021年12月の特集号、Reporting and Reproducibility in Microscopy に取り上げられており、お悩みチームリーダーが著者として、連日、リコメンデッ Metadata for biological images、Enabling the use of microscopy data in biology、あるいは、A global view of standards for open image data フォーマッツレポジトリズ。この2 辺, 2辺に著者として参加をしております。このように、えー、イメージングデータベース、イメージングレポジトリのデータメタデータの標準化に貢献しているほか、顕微鏡のパラメータや制御、えー、クアレプリミットという顕微鏡のパラメータを自動的に取るようなプロジェクト、あるいは、towards community-driven metadata standards for light microscopy のようにメタデータの標準化、 あるいは、マイクロメタアップなどの顕微鏡を制御するためのソフトウェアや OME、NGFF といった標準データフォーマットに関するリサーチペーパーなどのこの特集号に載っておりますので、このような有用な記事が多いので、この特集号、ぜひともご参照いただければと思います。 先ほど紹介しました Global View of Standards for Open Image Data Formats and Repositories は特にバイオイメージングデータのデータの形式の標準化とデータ共有レポジトリの整備に向けた提言ですので、これについて詳しく説明をいたします。先ほどの部会の、えー、共同議長である Jason s w a y d ー r o さんと、えー、大波チームリーダーが著者に入っております。 バイオイメージング及びイメージングデータベースによって標準データフォーマットの存在はとても重要です。現実には皆さんご存知のように、顕微鏡メーカー、あるいは解析ソフトウェアごとにそれぞれ互換性のないソフト、フォーマットが使われておりますが、何かの規定なり、あるいはデファクトスタンダード、つまり事実上の標準なりの標準フォーマットが存在すれば、データ提供者がどのような資料をどのような顕微鏡で撮影したとしても、 このデータをオープンに提供できますし、データの利用者、例えばデータを解析する側、データを解析するツールを開発する側も、このような標準の画像データを使って、えー、オープンなツールを提供することができるという利点があります。このような利点があるにもかかわらず、なぜ標準的なデフォーマットが存在しないのかというと、もちろん顕微鏡データの都合もあり、 自分あるいは自グループで取得した画像内部で活用すれば十分であった。これまでの研究では十分であったからだということが思われます。しかし近年、バイオイメージングデータの未活用が多様化しております。特に画像処理の部分で、機械学習や深層学習といった手法、セグメンテーション、物体追跡、可視化などのツールが発展したことにより、 個々の画像処理ツールの高性能化、専門化が進みました。これまでは特定の顕微鏡データの、えー、フォーマット、それを読み込める特定のソフトウェアを、の解析ツールを使えばよかった、十分だったものが、複数の会社のツール、複数の開発グループ、特に大学や研究グループなどによって開発された最先端、最新のツールを取り入れた作業が必要となり、これが一般化しました。また、 複数の大量データの解析のためには、複数の会社開発グループのツールを使う作業工程を自動化したシステムとする必要がありますつまり従来のワークフローでは、非公開の独自データで何とかこなしていたものがオープンな標準化データを使用しなければいけない利用することで複数の処理を組み合わせ自動化することが一般的になってきたと考えています では、今後の標準フォーマットが実際にどの形式になるかというと、我々は OME、オープンマイクロスコピーエンバイロメントの活動及び成果に注目してきています。そして、OME が中心となって作成しているフォーマットが標準になりつつあると考えています。それはなぜかと言いますと、我々の運営する SSBD データベース、byImaging データベースの SSB データベースにも組み込み活用しておりますが、Omero という顕微鏡画像管理のオープンフリープラットフォームがございます。これはすでにこの顕微鏡画像管理のデファクトスタンダードになっておりますし、えー、顕微鏡データを取り込み管理し、画像の表示、調整、論文化に向けたスケールバーやロイの追記などを行える、えー、非常に便利なシステムとなっております。 システム自体もオープンかつ無料で使えますし、大容量のデータセットの、つまりテラバイト単位の画像の管理も可能です。かつ135種類以上の顕微鏡画像の独自フォーマットに対応しています。先ほど各社非公開の独自フォーマットを利用するため、標、え、準、ー、フォーマットが存在しないと申し上げておりましたが、 オメロに組み込まれているバイオフォーマッツという顕微鏡画像を扱うライブラリ。内包されているこのライブラリによって、各社の独自のフォーマットを解析し、完全とは言えませんが読み出す仕組みを構築しています。バイオフォーマッツはライブラリとしても配布されており、イ m a g j UMA ですね。これをはじめとした画像解析ツールでも利用されておりますし、もちろん、 皆さんがバイオフォーマッツを直接かあるいはツールに組み込むということが可能です。そして、これまでのバイオフォーマッツでは、各社のデータを OMETIF 形式でメタデータと共もに書き出すことができました。つまり、各社の非公開独自フォーマットの顕微鏡画像であっても、これまで取りためた画像フォーマットであっても、OMETIF 形式にこのバイオフォーマッツで変換してしまえば。 各社各グループ様々なオープンな解析ツールを使ったワークフローを組むことが可能となるということになります。これまで各社非公開の独自フォーマットの問題と標準フォーマットの意義を述べてきましたが、標準フォーマットの要件は公開かつ幅広く採用されているというだけでは不十分です。データの形式が 仕様が公開されていることはもちろん実装されたリファレンスとなるソフトウェアが提供され、そのフォーマットで保存された実データが供給される必要があります。さらにそれらのライセンスが明確になっている必要があります。また、サポートするデータの種類とその意思決定、更新管理の仕組みがないと、独自の解釈や拡張により、標準データフォーマットとしても利用することができなくなってしまいます。 私は計算機科学出身ですけれども、使用だけ提供され各社が独自の実装をしてしまった日本初の OS がなかなかうまくいっていないという例を言うと、このような標準データ形式が満たすべき要件、要件が非常に重要に思えてまいります。そしてその上で、そのデータ形式が世界中で幅広く、えー、採用されることが重要です。我々は OMETF が上記の条件を十分に満たしている。 と考えています。しかしながら、OMTIF を今後も標準データフォーマットとして採用し続けるのには問題がありました。最も大きな問題は、ゲー備教室の発展によって、データ量が非常に増えてしまったということです。TIF 形式をベースとする、つまり、ファイルと一次元のデータストリームをベースとして扱う場合に、 読み込み速度、書き込み速度や並列化に難がありました。そこでここ数年 OME では OMENGFF Next Generation File Format としてオ b j クトストレージ、すなわちクラウド上で、クラウド環境で高速並列アクセスに対応したフォーマットの開発を行っています。o m e お o びバイオフォーマツーも、これらの成果から各種ツールも o m e t i f および OMENGFF の対応を進めてい、 おりますそのため、権利共鳴化解析ソフトウェア会社も、この OMETIF あるいは OMENGFF に対応せざるを得ない時代が来ていると考えています。つまり、今後の事実上の標準フォーマットは OMENGFF と、それと同等の情報量を持つ OMETIF になると想定し、SSD データベースはこれらのフォーマットへの対応と開発を行っているということになります。 汎用画像で、どのようなフォーマットで向けいる汎用画像レポジトリとイメージングデータベースの違いとして、このような標準フォーマットと、それらのメタデータを適切に対応、管理するという点がございます。次にデータ共有システム、特にイメージングデータベースとバイオイメージに特化した公共レポジトリについて説明をいたします。 これらをまとめてデータ共有システムと呼んでいますが、データ共有システムの持つべき特性についても提言を行っております。まず、標準データフォーマットを採用した上で以下のような特性を満たす必要があります。まず、メタデータの使用をコミュニティと共有して、協力して定義する必要があります。メタデータについて改めて説明しておくと、その画像がどのようなデータであるか。 つまり、どのような資料をどのいつ、どのような顕微鏡で、いつ誰がどのような条件で撮影したデータであるかを記録したものであり、データの再利用には欠かせないものです。想像してみてください。いつ誰がどのような資料を撮影したのかわからないけれども、画像データがあります。こんな画像を研究データとして再利用することはほぼ不可能です。さらに、メタデータを 共通化することで、世界的に共通化することで、データの発見やデータへのアクセスが容易になることが想像できます。この提言では、バイオイメージングデータの共有システムを2階層、2, つ2種類で実現すること、つまりすべての発表ログに関連するデータを最小限のメタデータとともに活くのするリポジトリと、 豊富なメタデータを付与した高付加価値データベース、アデットバリューデータベースの2階層で実現することを提案しております。これは後ほど詳しく説明をします。また今後は AI に応用可能なアデットバリューデータベースが満たすべき条件として AI の学習に適したデータセットを定義付けを行うこと。例えば AI が読み込むときに 実験条件や資料の種類などがある程度揃っていることなどが求められるということになります。そしてデータの信頼性を担保するために、データの投稿や編集には標準的な認証方法を用いることや、個人識別が可能なデータの扱い、データリソースもの、そのものが信頼できるかの国際的なイニシアティブの評価を受けることなどが挙げられます。 データ共有の要件として、フェア原則が挙げられます。前回の AJAX11 オンラインでも解説がされましたが、再度確認をしておきたいと思います。フェアというのは、ファインダビリティ、アクセシビリティ、インターペラビリティ、ユーザビリティの、頭、えー、文字を取った4文字ですが、これらは発見容易性、到達容易性、相互運用性ですが、まあ、データやデタデータの互換性と考えます。そして、D。 再利用性の4つを挙げるということになります。これらを満たすことがデータ共有システムには求められています。もちろん、これらの原則に従うことは重要ですが、実は利用者の要望であるデータ作成後、すぐにできるだけ、すぐに登録され、見つけるれでアクセス で, できるようにしたいという、えー、ファインダビリティ、アクセシビリティの要求を満たすことと、この要求は対立しないのですが、 データが適切にキュレーションされ、その後運用可能で再利用可能な形式で保存されるといった後半の IR、インターオペラビリティ、リユーザービリティにおいては、再利用可能とするためにフォーマット変換、メタデータの付与などの整備を行い、さらに研究利用するためにきちんと整備をするといった作業のために時間が必要だという点がございます。つまりできるだけすぐにというのを言うと、時間が必要だという 要求が対立するということになります。そこでできるだけすぐに登録共有するためのシステムと、相互運用を再利用するためのシステムの2階層でデータ共有システムを実現するという方法がデータ共有システムの標準となりつつあります。これを図にしたものが、このバイオイメージングデータのデータ共有システムのデザインとなります。 最小のメタデータとともに、すべてのデイメージングデータを素早く登録、共有するレポジトリンというシステムと、特に利活用性、再利用性の高いデータに注意深く豊富なメタデータを付与した、高付加価値アデットバリューデータベースのこの2種類のシステムで共有、で、共有システムを構成します。構図にあるように、顕微鏡などのイメージングデバイスで、 イメージングデバイスで得られた画像はデータとメタデータをレポジトリあるいはアデッドバリューデータベースに登録します。画像解析側はレポジトリあるいはアデッドバリューデータベースからイメージデータやメタデータを引っ張ってきて、あるいは直接イメージングデバイスからデータを引っ張ってきて解析を行います。イメージ解析側はその解析結果のデータ。 解析結果のメタデータ、あるいは解析結果となる画像を、またレポジトリやアデッドバリューデータベースに格納するというサイクルによって、画像データのエコシステムを実現するということになります。ここまででイメージングデータベースに必須の要素として、標準イメージフォーマットへの対応と、レポジトリ、高付加価値アデッドバリューデータベースによる構成の2つについて説明をしてまいりました。 ここから具体的なイメージングデータベースについて説明をしていこうと思います。はい、イメージングデータベースの整備はグローバルバイオイメージングと同様、欧州では Emble b i が手厚くサポートしていることから整備が進んでいます。電子顕微鏡データのアレットバリューデータベースである e ン p i アー 生命科学画像データのアデットベリーデータベースとして、バックエンドにオメロを採用しているイメージデータリソース IDR。そして2019年に設立された生命科学の画像レポジトリである BioImage Archive イイ BIA です。 これに対して日本国内ではバイオイメージデータと生命動態の定量データ、すなわち画像や観測に対応した解析済み通知データを共有する SSBD データですと同様のデータのレポジトリである SSBD レポジトリを理科学研究所の大波チームによって開発運用しています。我々は JSTNBDC 複数のクレストプロジェクト、 シングルイティ生物学をはじめとした家計費、そして理科学研究所のオープンライフサイエンスプラットフォームなどのファンドの支援を受けて、イメージングデータベースを安定的に運用しています。IDR などと同様、顕微鏡画像データは o m e o を組み込んで管理をしています。例えば SSB データベースのこの画面は o m e o によって管理された画面になります。それぞれの それとは別にそれぞれのデータセットやメタデータ、解析済みの定量データなどは独自のデータベースシステムとして運用しており、同時に SSBD の特徴となっています。また、レポジトリとデータベーアデットバリューデータベースを統一されたメタデータで運用している点も、欧州などと比べた特徴となっています。左側が SSB データベースのトップページ。 右側が SSBD レポジトリのトップページとなります。SSBD は2013年 JSTNBDC の統合化推進プログラム生命動態システム科学の統合データベースとして設立されました。当初は時空間情報を数値として含む新しい様式の生命科学の研究データ。現在はこれを生命動態の時空間定量データと呼んでいますが、 それと、そのようなデータを取得するために用いた画像データを共有するためのデータベースでした。具体的には、様々な接度条件下の生命動態の時空間定義の計測データ。例えば、線中肺の細胞核分裂動態計測データ。右側が数値のデータになりますが、これの元画像が左側となります。 あるいは様々なパラメータ化の生命検証の時空間動態シミュレーションの結果。左側がシミュレーションの結果、数値を可視化したものですが、右側は実際の細胞核動態の、えー、画像になります。このような画像を共有してみました。2016年からは同様に統合化推進プログラムとして再び採択され、 最先端画像で取得した生命科学画像データ、網羅的実験の生命科学画像データなどを生命動態情報と細胞発生画像の情報の統合データベースとして共有するようになりました。同時に生命科学画像データのエポジトリサービスを開始しています。 イメージングデータベースの特徴を持ったレポジトリサービスを開始するというのは先進的な取り組みでした。そして2019年にアデットバリューデータベースである SSB データベースと、レポジトリである SSB d レポジトリを分離し、フェア原則及び2階層によるデータ共有システムとしてのポリシーを明確に分離しました。そして2022年、本年度より、 バイオイメージングデータのグローバルなデータ共有システムとして JST NBDC 統合推進プログラムに採択されデータフォーマット、メタデータについて世界的なコミュニティと共同し日本だけでなく世界のデータ共有システムをより先進的なものにするための開発、運用を行っているということになります。これらは実際に SSBD データベースあるいは SSBD レポジトリで共有されている 画像や動画、タイムラプス画像ですね。それから生命動態の定量データとなります。これは SSBD データベースおよび SSBD ネポジトリの統計情報となります。SSBD データベースでは2013年の開始当初に画像データおよび生命動態定量データを共有してきました。 2018年以降、再利用向けの画像データの登録数が大幅に伸び、その容量も大きく伸びています。現在は 12TB 以上のデータを、画像データを共有しているということになります。2022年度もキュレーターによるメタデータの付与を行っております。現在公開待ちになっているデータは複数ございますので、今年度もまた画像データが、画像データあるいは定量データの 登録件数が伸びるということになります。SSBD レポジトリはサービスのポリシーを明確にした2019年より申し込みが増え、現在は 8.9TB のデータを公開しています。なお、SSBD レポジトリと SSB データベース、現在はこの容量共有はしておりませんので、合計 20TB ぐらいのデータを共有しているということになります。 事例アンケートで SSB のシステムの概略について知りたいということがございましたので、このスライドを持ってきました。SSB システムは現在は Python、Jango を中心に複数のストレージ、サーバーを連携して運用しています。Web からアクセスしたユーザーには JavaScript と Jango によるインターフェース経由でメタデータ、データベース、可視化のシステム、そしてオメロシステムが利用できるように設計しています。 また、この SSBD システムの裏側では、キュレーター、アノテーターがデータの整理やメタデータの付与を行っています。今後や、今後はメタデータの入力や修正なども全てユーザー側からも可能となるように、認証などのシステム、これらを整備していく予定です。この整備が NBDC、JSTNBDC の統合化推進プログラムの開発内容となっております。 なお、この図には整備予定の機能なども一部含まれておりますので、現在、このように動いているという保証はございません。さて、我々が開発運用している SSBD エポジトリへのデータ登録方法について簡単に説明をいたします。現在のところ、データ、メタデータの自助や確認などを人手に通っていることから、 メールでの受付とやり取りを行っております。ですので、登録をご希望の場合は、まずはメールでお問い合わせください。実際の大容量のデータのやり取りについては、オンラインストレージ BOX を利権の契約を使ってやり取りする方法がございます。我々の経験上、これはネットワークの速度の関係から1テラバイト未満、 数百ギガバイト程度のデータの場合には、こちらの方法を推奨しております。1テラバイトを超えるデータについては、もちろんボックスでのやり取りも可能ですが、SSD や HDD を送付いただき登録する方法の方が便利かもしれません。日本の郵便や宅配便は大変優秀なこともあり、これまで事故が起きたということはまだございません。他にも、 独自のアップロードサイトも用意しているのか、最近はデータ登録の希望者がオンラインストレージを独自に契約している場合も多いため、そちらので、そちらのダウンロード情報をいただいて登録をするということも行っております。SSB データベースは、キュレーター、我々の雇っているキュレーターが再利用性や モーラー性などの基準に基づいて選択する、選択したデータを登録しています。いわばセレクトショップのようなデータベースとなっておりますので、利用者の方から直接登録を申し込むということができなくなっています。SSB レポジトリに登録されたデータ、それから論文、あるいはパウメドや Google スカラーといった論文情報のサイトから絶えず 情報収集しまして、SSB データベースに登録すべきデータの選別を行っております。その後、オリジナルデータの提供依頼をキュレーターより行い、メタデータを付与して登録しているという流れになります。もちろん、メタデータに誤りがあってはいけませんから、メタデータの付与後に、メタデータの確認を著者、あるいはデータの生産者にお願いをしているという形になっています。 このような確認を経て、信頼のある豊富なメタデータを SSB データベースで公開しております。SSB データベース及び SSB レポジトリにおける実際のメタデータを表示したものが以下となります。SSB レポジトリでは、データのタイトルや説明、 データの提供者の情報やライセンス、そして資料といった項目のみが必須で、その他の細かい情報は登録者の希望により登録をしております。ですが、SSB レポジトリに登録される多くの方が詳細な情報を入力されています。これは検索などの際に探しやすくなること。 また、このメタデータによって、再利用性の機能、再利用の可能性が高くなるためです。SSB データベースでは、ほとんどの項目が必須となっており、特徴的なデータとして、解析済みのデータと照合可能な座標系の情報、XYZT の、A、座標系のスケールの情報や、ジーンオントロジー、あるいはバイオロジカルイメージングオントロジーなどの 検索、あるいは連携に必要なオントロジーなども、の情報も付与しています。SSBD の詳細なメタデータの付与については、SSBD チームのメタ、キュレーター、あるいはアノテーターが行っております。ですので、データを提供いただいた方には、付与されたメタデータの確認の作業をお願いするということになります。 SSBD レポジトリへのメタデータの登録方法。現在は主にマイクロソフトの Excel ファイルへの記入による方法により行っています。これはデータの確認や修正が皆さん使い慣れたツールでできるということで、コピペなどの比較的容易なことなどが理由になっています。ただ、このようなファイルのやり取り、 が、なかなか行いに く, くなってきて、あの、状況もありますので、今後は Web フォームによるメタデータの入力、修正ができるように、現在準備を進めております。この際、メタデータの入力保管や、訂正機能などを充実させ、Excel を使った場合よりも、より容易に入力が行える仕組みとして整備する計画を立てております。 他の汎用画像レポジトリサービスと同様に DOI、デジタルオブジェクトアイデンティファイヤーの発行も行っております。この DOI の発行は NBDC さんの協力のもと行われています。DOI については皆さんご存知だと思いますが、h t t p s d o i オル g から始まる URL で永続的にデータのリンクを提供します。永続的にというのはどういう意味かと言いますと、 データの実態の場所が変わった場合でも DOI を変更することなくリンク先を変更可能であるということになります。つまりこの DOI を論文中あるいはポスターなどに記述しておくことによって変更されないリンク先として記述することが可能です。DOI の URL から実際のデータに 飛ぶ、あ何て言うんでしょうね。飛ぶという表現はおかしいんですけども、えー、そちらを参照するというための作業は、我々 SSBD チームが行うということになっております。SSBD レポジトリでは、httpsdor10-24631 の SSBD レポジトリから始まる URL を提供しています。続きまして、 再利用に適したイメージングデータについて説明をしていきます。イメージングデータベースは画像をオープンに共有し、再利用することで様々な分野の研究者との共同を目指していますが、再利用に向かないイメージデータが登録してしまうと、そのような流れが断ち切られてしまいます。そのため、我々は SSB d レポジトリおよび SSB データベースに画像データを共有する際のガイドラインを設けて、 できるだけこのガイドラインに従った画像を登録いただくように推奨しております。登録を推奨する画像データは、まあ、基本的にはオリジナルデータ、つまり加工されていないデータで、データということになります。具体的にどのようなデータをオリジナルデータと呼ぶか、オリジナルデータとみなすかというと、 例えば、顕微鏡データのソフトウェア、顕微鏡メーカーのソフトウェアが出力するオリジナルの形式のデータ。あるいは、複数チャンネルを統合していない形式。深さ方向に、深さ方向、Z 軸を持つ画像や、タイムラプス画像など、時間方向を持つ場合は、全体の画像。そして、さらに、可能ならば、これらをグループ化した形式でのデータを推奨しています。 そして、論文に載せる際には必要なんですが、刻印や加工、タイムス ケ, ムスケールや、スケー ル, ケールバーや、えー、ロリといった情報が情報を書き込んでいない形式となります。そして、動画については、動画像ではなく、つまり圧縮された動画像ではなく、タイムラプスの顕微鏡画像形式を推奨しています。 具体的に説明しますと、複数チャンネルを統合していない形式というのは、顕微鏡画像によ、顕微鏡画像において、チャンネルごとの画像が複数チャンネルで撮影した場合、このチャンネルが分かれたようなオリジナルのフォーマットでの登録を推奨しています。これを論文を作成するために、チャンネルを統合し、画像として混ざってしまったような画像というのは、 再利用しにくくなりますので、推奨しておりません。また、刻印加工などをしていない形式ですが、例えば、ロイを 書, き書いてしまう。スケールバーを入れてしまったり、時間を入れてしまうといった作業をしたものが、再利用に向きませんので、このような刻印、加工などをしていない形式を推奨し、 特に加工した画像は推奨していないということになります。ソフトウェアメーカーによっては、スケールバーやタイムスタンプが自動で付加される設定で撮影した場合もございますので、この場合はそのまま登録するということになります。タイムラプス画像、顕微鏡画像全体ですね。タイムラプス画像からある時点のみを論文の図として使った場合でも、 論文の図として使ったもの、あるいは、このデータの説明として使いたい図のみではなく、このタイムラプス画像全体を登録を推奨しています。例えば、AI の技術者画像処理の、画像処理のツールを使う場合、全体の画像があるとより良い情報が得られる場合が多いと考えています。 また、登録を推奨しない画像として、えー、論文紙の図そのもの、これは著作権の問題がございます。レイアウトは編集権という著作権の情報が入ってまいりますので、論文紙の図そのものは登録を推奨いたしておりません。また、複数画像をレイアウトして結合したような、やはり論文紙のための編集を施した画像。あるいは、画質が落ちてしまうような方法、画質を低下させる PowerPoint や Photoshop などを通して、 セーブし直したもの、保存し直したものや、画面からキャプチャーをしたようなスクリーンショットといったものは、画像の解像度が落ち、あるいは画像の情報が落ちてしまいますので、登録を推奨しておりません。さらに、我々は、時空間の情報を持った生命動態の定量データを 扱っております。この定量データ、SSB の特徴として生命動態情報の解析済み定量データを扱う場合の標準フォーマットを提供し、またこれを扱うためのソフトウェアツールも提供しております。この標準フォーマットは BDML バイオ l ジカルダイナミクスマ m i c s m ー r k u p と呼ばれておりますが、OMETIF と同様にデータの取得や読み込み、 際にデータ量が増えることで性能的な難が生じたため、高速なランダムアクセスが可能で、多様なフォーマットを内包可能な HDF5 フォーマットをベースとした BD5 フォーマットも合わせて準備をしております。我々は、この BDML、BD5 フォーマットでの定量データの登録を推奨しておりますが、リファレンス実装を提供するほか、オリンパス社のナイスエレメントなど、 ソフトウェアの対応を進めているところではありますが、すべての通じは対応されているとも言えないことから、汎用フォーマットでの登録も可能としております。汎用データフォーマットというのは何かというと、例えば Microsoft Excel、あるいは CSV、コンマセパレテッドバリュー p a r a t e d v a ー u e p l a などの形式で、XYZ などの情報がついた形式でお渡しいただければ、 それを公開いたしますし、SSB にデータベースに登録する際には、DDML、BD5 形式に変換して、4次元の可視化ツール、あるいは API 系でのデータアクセスを可能として提供するという形になります。なお、IMARIS などの少量ソフトウェアでもオリジナル形式も登録可能で、これらをダウンロード可能としておりますが、このソフトウェアを持っていない方には、このデータを読めないということになりますので、 オリジナル形式とともに汎用データフォーマットに出力したファイルも提供いただくようにお願いしていることになります。PDML-BD5 の詳細については説明を省かせていただきますが、時空間情報を統合的に記述する、あるいは分子動態から個体の動態まで記述可能、そして HDF5 を基盤とすることで大規模データの効率的な取り扱いが可能といった特徴を持っております。 詳しくは、えぇ、ー、教団による論文、バイオインフォマティクス2015年のもの、あるいはプロスワンの2020年のものを参照いただければと思います。登録可能な定量データの例を示します。えー、これまで登録したものとしては、個体の動体形状の情報ですね。まあ線虫の形状の情報です。それから細胞核分裂の動体の輪郭の情報。一分子の位置情報。 捉えた一部の動体の情報、あるいは細胞核分裂の動体とその負荷情報、この場合形状の情報とその傾向強度を登録するといったことが可能です。生命動体の可視化の例を示します。BDML、BD5 で格納されたデータは SSB データベース上でこのように可視化が可能となっております。 次に SSBD データベースを使った画像データ及び定量データの利活用について紹介いたします。SSBD データベースでは、まず目的の画像データ、定量データを様々なカテゴリーに対応するキーワードで検索することができます。検索したデータは Web ブ, ブラウザ上あるいは各種ツールを使って表示、観察することが可能です。 画像データについては o m e を使って。定量データについては可視化ツールを使って観察することが可能となっています。さらにファイルをダウンロードしたり、API アプリケーションプログラミングインターフェースを使って画像データや定量データを解析することが可能となっています。 SSB で共有されている画像データ及び定量データはト ッ, プページトップページにあるフォームにキーワードを入力してサーチボタンを押すことで検索することが可能です。具体的には生物種やメッシュターム、メディカルサブジェクトヘッドラインズですね、イメージング手法や著者などのカテゴリーをプルダウンで選択して、それらのカテゴリーに対するキーワードを入力することで探索ができます。 探索の結果はプロジェクトごとに分類されて表示され、一つのプロジェクトは一つの論文に対応します。プロジェクトの一つをクリックすると、そのプロジェクト、すなわち論文で公開された画像データ及び定量データの概要と一覧を表示することができます。ページの上部にはデータの概要が表示され、各データセットに対してデータを可視化したり、ファイルをダウンロードしたりすることができます。 画像データの可視化ですが、Web ブ, ブラウザ上で表示させる方法と、ファイルをダウンロードしてツールを利用して表示させる見通りの方法があります。まず、ブラウザ上での表示ですが、検索画面の画面にある SSB に o m e のインデックスを押すことで、左のようなパネルを表示することができます。3つのパネルから構成されており、左のパネルにはプロジェクトごとに分類されたデータセット群の一覧が表示され、 中央のパネルには画像のデータファイルの一覧が、右のパネルには画像ファイルに対応したメタデータが表示されています。イメージテイルスには画像データの解像度や Z スタックの数、タイムラプス画像の場合には時点、タイムポイントの数、さらにはチャンネルの数などの情報が表示されます。キーバリューペアーズにはライセンス情報やデータに対するコンタクト先、 論文情報などが表示されます。中央の画像データをクリックすると、オメロビューアーが立ち上がります。このビューアーでは、スライダーで焦点面 Z、あるいは、えー、時点 T を変更することができます。右のパネルでは可視化パラメータを設定したり、ヒストグラムの表示など簡単な解析情報を表示することができます。 また、画像データは既存のバイオイメージの可視化解析ツールで表示することも可能です。ファイルをダウンロードしてそのファイルを開くことにより、画像データの表示を行うことができます。特に、イメージ J というソフトウェアに多くのプラグインが反応された PG というツールでは、皮膚などの汎用的な画像フォーマットのほかに、顕微鏡解像、会社のファイルフォーマットなど、150を超えるファイルフォーマットの読み込みに現在は対応しています。 メニューマーのファイルインポート、バイオフォーマットを選択することにより、様々な画像フォーマットの画像を表示することが可能です。近年、Python を基盤としたビューアーである n a p a l i と呼ばれるツールの開発も盛んに行われています。画像データや画像解析結果のラベル、トラッキング情報をレイヤーとして格納、重ね合わせ表示することが可能で、画像の 3D 表示にも対応しています。 これら PG やおよび Napi では独自のプラグインを開発して利用することも可能となっています。ツールの使い方についてはいろいろな本やウェブページに解説がありますので興味を持った方はそちらをご覧ください。次に定量データの可視化を紹介します。SSB データベースではブラウザ上での定量データの簡易的な可視化ツールを提供しています。 データの読み込みは非同期に行われ、読み込みの状態はステータスバーで確認することができます。定量データはマウスにより回転、すなわち視点の角度を変更したり、対象をズームイン、ズームアウトすることができます。胴体を捉えたデータの場合には、スライダーにより視点キーを変更することができます。右のパネルには定量データに対するメタデータが表示されています。 これらの表示ですが簡易的な可視化であることにご注意ください。ブラウザ上で 3D 表示させるために利用しているライブラリの制約により、データサイズが巨大な場合、すべてのデータを表示させることが困難であるため、間引きして表示される場合があります。SSD データベースでは、先ほど説明したように、定量データは HDF5 と呼ばれるフォーマットを基盤とした BD5 フォーマットで記述されています。そのため、定量データの中身を閲覧するためには、HDF5 フ, ファイルのビューアーである HDFView と呼ばれるツールを利用します。HDFView のページからユーザー登録をしていただき、ツールをダウンロードしてインストールします。SSB データベースからダウンロードした BD5 を開くことにより、 階層的に格納された時空間動体が記述されたデータを閲覧することができます。右は BD5 を開いた例となります。BD5 の詳細については論文を参照いただければと思います。データには画像から検出したオブジェクトの定義や次元、スケールユニットを定義するデータセットや XYZ、座標増評情報と、それに付随した情報などが含まれており、 それを表形式で閲覧することができます。画像データの解析は様々な方法で行うことができます。ここでは2通りの方法を紹介します。1つは画像解析ツールを利用する方法で、もう1つはノートブックと呼ばれるプログラムによる画像解析を行う方法です。有名な画像解析ツールとしては ImageJ、Ilastics、イラス セルプロファイヤー、セルプロ、セルポーズなどがあります。画像ファイルをダウンロードして、これらのツールでファイルを開くことにより、真相学習を含む様々な画像解析を行うことが可能です。ノートブックの利用ですが、有名なものにジ u p ターノートブックがあります。ジ u p ターノートブックは Web ブ, ブラウザでインタラクティブにプログラムを記述して実行したり、実行した結果を保存したり、共有したりすることができるツールです。 画像解析ツールの使い方などは本やウェブページに解析がありますのでそちらを参照いただければと思います。ここではノートブックで解析を進めるための方法をご紹介したいと思います。繰り返しになりますが Jupyter ノートブックではウェブブラウザ上でプログラムを開発して実行することができます。Python を含む複数のプログラミング言語に対応しており インタラクティブにプログラムを実行することができます。ノートブックとしてプログラムや解析結果を保存、プログラムを再実行は可能で、それらを共有することもできます。SSB データベースでは、画像データをデータベースから直接読み込むことができる API を準備することにより、効率的に画像データの解析を行うことを可能としています。この例ですと、SSBD のイメージ API、 オメロの API からデータを読み込んで解析をしているということになります。画像データの解析の例として FLET、FRET、の画像を読み込んでアークの活性を継続するサンプルプログラムをこちらの URL で公開しています。使用しているデータは AOKIRA によって2013年のモレキュラーセルで発表されたデータとなります。 画像データから簡単な画像解析により、細胞の輪郭を抽出し、細胞が持つ CFP とフレットのシグナル強度を採出し、アークの活性を計測しています。こちらの Google コラボのボタンをクリックいただくと、プログラムが実行できるノートブックがブラウザ上で開けますので、順番にプログラムを実行してみてください。 定量データの解析を可能とするために Python および C++ で BD5 を読み書きするサンプルコードも提供しています。こちらの URL では Python を基盤として各種オブジェクトを BD5 フォーマットでキーするためのサンプルコード。H5PI は PI や PyTables などのライブラリを利用した BD5 ファイルの入出力に対するサンプルコードを提供しています。 また、こちらの URL では、XML と基盤とした BDML ファイルを b d ルに変化する C++ を基盤としたコードを提供しています。定量データの解析を行いたい方は、こちらを参考にしていただければと思います。定量データを解析したサンプルプログラムを提供公開しています。このプログラムでは、線虫肺発生における細胞、 核分裂の動態をトラッキングしたデータから、時間経過による細胞核の増殖の様子をグラフ化しています。最初に BD55 を読み込み、次にファイル内のデータにアクセスすることにより、検出したオブジェクトの数を時間変化をグラフ化しています。ファイルへの読み込みとデータのアクセス方法を理解することができると思います。以上が画像データ。 および定量データの可視化と解析に対する紹介となります。では、本講義をまとめます。イメージングデータベースは、研究力を決定づける最先端のイメージングデータを 発見、到達、相互運用、再利用しやすい形で、つまり、フェア原則に従って共有する仕組みであり、そのためには、画像データのフォーマット、定量データフォーマットの統一、メタデータの適切な扱い、イメージデータ共有システムの構築と運用が必要であることを述べました。日本のイメージの共有データベースである、共有データシステムである SSBD データベースは、 これらの特性に合致し、また、よりグローバルな連携のために機能の向上などを行ってまいります。特に、欧州、バイオイメージアーカイブと SSBD レポジトリの連携、Empire、イメージデータリソース IDR との SSBD データベースの連携のほか、北米のビ i n a バイオイメージノースアメリカで計画されている同様のレポジトリアデッドバリューデータベースとの連携も計画しております。全世界でのエコシステムの実現に向けて、ぜひとも皆様のお力をいただければと思っています。今後の皆様の研究の発展のためにも、またデータの再利用のためにも SSB リレポジトリへのご登録、そして データのご活用いただければと思います。まずは以下のメールアドレスにメールでお問い合わせいただければデータの登録方法についてご説明申し上げます。本日はご清聴ありがとうございました。